はい、こんにちは、ビートです。まあ、そうね、3時も6時っぽいんですけどね、今日のね、講義を消費しないといけないんで、やっていきます。本学ねあの、ライブ授業じゃないんですよ。ライブじゃなくて、あの、東進ハイスクールみたいな、勝手に動画ダウンロードして、自分で好きな時間に受けるスタイルなんで、昼夜逆転しまくってても全然問題ないっていう、それね、すごい、 一応行ったんですよねやっぱなんかこう私みたいに注意逆転したよう、ね、な学生にとってはすごいいいかもしれないですけどもすごい暗いな電気つけてきました電気つけてきましたけれどもで一応こう時間割りがございまして学生もなんかぐっち時間ぐっちゃぐちゃですけど先生方もなんかもうねなんかこの月曜日にこの科目出すみたいなのがもうなくてですね 土曜日曜とかも全く関係なく好き勝手<笑>何時でも夜中でも昼でも朝でも好きな時間に先生方もちょっとアップロードされている方が多くなってきてねオンライン授業だなって感じがしますよ本当受信取り海洋大大学のねメールで URL 送られてきてるんでそこからダウンロードして行いますと どうですか皆さんオンラインになってなんかオンラインでやりやすい科目とやりにくい科目がやっぱあるなっていう気分でありますけどもやっぱ朝起きなくていいっていうのはねいいですね挑戦実習本来ならねあともう1ヶ月も2週間で乗船したんですけどねそれもなくなりましてで何か実習っぽい科目もできないよっていうことでまあなんか来年かな 来年の春まで、春からやりますみたいになってますし、海に飛び込んだりするやつ、めっちゃ寒いのにさ、夏でさえ、夏だったらいいんですけど、初夏にやってたから、絶対寒いなって思ったんですけどね、さらに寒い、真冬にやりますよみたいなお話を受けてて、やんなきゃいけないんですけど、きついなって思いますね。本当に、もう、逆転、治らないですね。ひどい。治さなきゃ治さなきゃって思ってるんですけどね、治んないですね。 でも船乗ったらね、多分、秒で6時ちょい前置きぐらいに戻ると思うんですよね。多分やんなきゃいけないなっていう、こう、意識が出るんで、完全に。やっぱちょっと、もう数ヶ月間喋り、喋ってないから<笑>、きつくなってきたな。声出さないで生活できますからね、オンラインだと。ライブじゃないん、ラビさっきも言ったけど、ライブじゃないんで、もう、何回授業あるのかね、なんか、授業回数はまちまちでさ、 10回ぐらい、10回ぐらいで終わるやつと、なんか15回ぐらいまでや り, ややりますよってやつとな、なんか何十回もやりますよみたいなやつと、よくわかんないけど、なんか知らない相手に何にも資料も送られてこなくなって、どうしたんだろうって な, な, なってる科目もありますし、しっかり 何, 何回授業があってっていうスケジュールをね、最初にちょっと示してほしかったですね。まあ、示してる先生もいるんですけども、示されてない。 科目好きかっていうの時間に受けられるのはいいんですけどおも重たいっていうのはやっぱ何点なんですかね。ちょっと、講義受けますかしっかりねしっかりってか再生されないですけど PDF のしなんか配布するための資料をね先に読んで毎回の講義の課題に答えていく形式なんで先に資料を読みながら問題を埋めていってしまいたいと思います。 いや実はさ、これ、あの、ルーティーン動画みたいな、一日、なんとなくセーフティ一日みたいなやつ撮ろうと思ってさ、挫折したやつなんですよね、これ。なんか朝から撮ってたんですけど、ちょっと、ちょっと出しくなっちゃってじゅ、なんか授業に対する、まあ、どんな意気込みなのかなっていうやつを、まあ、語ってるだけの動画にしちゃいました。すてませんすちょっと、次こそはやります。本当に、まあ、撮ってる人、素晴らしいと思います。本当、尊敬しかありません。頑張ってください。じゃ